どうしたのアレクこの大福美いしそう食品サンプルでしたよくできてるのねだまされました次回第10話本物じゃないよなアレクでもだまされるのねお楽しみに